はい、皆さんこんこにちは今回はですね、ダイソーさんの、えー、釣り具ですね、釣り具でルアー釣りをやってみたいと思います。えー、まずはですね、ルアーロッドは 180cm ですね、ルアーロッド 180cm のルアーロッドに、えー、と2000番の2000番の ダイソーさんのリールをつけてでナイロンは3号があらかじめ 100m 巻いてありますのでそれをそのまま使いますそしてルアーはですね、ダイソーさんの、まあ、新製品ですねあのマイクロジグですね。ジグの、えっと、これは赤金ですかね赤金でアシストフックがついてて で、フレブルフックがちっちゃいのがついてます。これも何号かわからなくらいちっちゃいですね。えっと、えー、でですね、スプリットリングがあらかじめついてますんで、そこにですねあの、このような感じでフリーでつけてます。そうすると可動範囲がね、広くなって、ルアーの動きを妨げないで済みますので。 で場所はですね生水域で釣ってみたいと思います、まあ、小さなです、ね、アジとかそれからボラだとかサバだとかの、まあ、子供も小さいものがですねついて来ればいいかな、まあ、サッパも釣れるかもしれないです、まあ、そこを釣り引きするとですねひょっとしたら、えっと、ギマーですとか、まあ、ハゼとか そういったものが、くっついてくるかも、かもしれません。まあ、これで一度やってみたいと思います。あの、三グラムですね、三グラム。一番小さい方ですね。結構糸がよれよれですね。投げます。飛びます。そこそこ飛びます。そこそこ飛びます。着底して。 静かにこれノーマルのギア比ですんでそんなに早巻きはできないんですけどまあ1 秒, 間に 1, 1秒間に1回ぐらいですねそれとあとちょっと止めてまたその繰り返しでやっていこうと思いますあんまりリフトホールさせるよりはですね自然にちょっと巻いて表層まで浮かび上がってきたらもう一度まあの。 止めて落としてまた巻くって感じのその繰り返しでやっていきたいと思います。非常にですね。柔らかい柔らかい竿の印象を受けますね。リップが結構柔らかいんですけど、銅の方もまでだいぶベリーの方もこの柔らかいタイプ。ですね。mml。 の間ぐらいのような感じの竿のような感じですね 3g の軸でも結構結構飛びますね 30m ぐらいは飛び込んでるんじゃないでしょうか結構いい感じだと思いますこれでねちょっとしばらくやってみようと思います あんまりあわらなくてもですね軽いもんですからちょっと巻くだけで浮き上がってきていい感じでアクションしてくれてると思います片手で十分投げれますねで人差し指で、まあ、サミングですよね、まあ、サミングっていうとあの親指なんですけどね<笑>人差し指で、まあ、あの糸止めて あとトラブらないように1秒2秒3秒止めて沈めて123でもう一回沈めて一。おっ何か当たりましたね何か当たりました何かかかってますね何かかかってますかかってます ハゼハゼハゼハはハゼハはハゼハゼハゼハゼハゼハゼハゼハゼハゼハゼハゼハゼハゼハゼハゼでかハでかゼハゼハゼハゼハゼハゼハゼハゼハゼ デカハゼくんが釣れましたデカハゼくんですも、えー、うアシストフックですねアシストフックに刺さってますねよしあ、おすれがかりもありますトレブルフックも 釣れがかりになってます。おでかかかかかいいいいいいこれは、はい、何か釣れはは何ててます釣れてますすんおおなな、はい、が白い白い白じゃゃあ、引っかかっちた おなんだこれはうぐいかうぐいうぐいかなうぐいですねうぐいですねうんトレブルフックに引っかかってます1 2 1 3ンチですかねうぐいですああごめんねごめんね外してね これをリリースしますありがとうねグラブのマイクロジグですダイソーさんですこの色が良かったですかね3色あるんですけどまあちょっと濁ってますので表層3 0ンチぐらい下潜るとちょっと見えなくなるぐらいですかね 上30センチぐらい潜るとルアーの色がルアーが確認できなくなるぐらい、ちょっと濁ってますね。伸びます。本当巻いて巻いて止めて巻いて止めて。目がかりもね、あまりしないですね。やっぱりフックが小さいっていうのと、あと先端のフィップ。 フックが、どれ、あの、アシストフックですんで。それでも藻は拾ってきますね。藻があるということは、魚の住処に。近いところを引いてきたってことで、当たりが。ある可能性がありますね。片手で楽楽投げれますね。 何か何かかかってます。なんだちょっと小さいかな。ね、お、お、お、セイゴ、セイゴだ、セイゴだ、セイゴは変わかってる。セイゴ、よいしょ、お、よしよし、セイゴです。セイゴちゃんです。お。 ちっちゃいけどですね。ちっちゃいですけどセイゴちゃんです。お、パクパクしてる。取れ、あ、アシストフックに引っかかってましたね。これもリリースします。また大きくなってからね連れてくださいね。ありがとうございます。ありがとうね。大丈夫かな？大丈夫かな？あ、泳いでった。泳いでた。すごいですねこのマイクロジグ。 テレさんでもありましたけどさらに 3g っていうですね本当にマイクロジギングに使うようなものなんですけども普通にですね巻いて使って普通にソルトウォーターとしてのですね万能ってことですねこんな1時間も経ってない短時間でですね3匹揚 げ, 揚げれました。塩はねあの 上げです。すす。もうすぐ満潮を迎えますそんな時間帯なんですけどもそういう感じですねマイクロのマイクロ軸ダイソーさんの新製品アシストフック付きの軸ですねあ と, あとダイソーさんのリール 1, 500円のリールですねあと1000円の 180cm のルアーザオですねルアーザオのセットで。 すダイソーさんですね。で、作 る, ることができました。今回はこのあたりで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。いて